皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月3日。真夜中プリズランですが、やはり、逃走者チームが圧倒的有利ですよね。全体でも、7割以上勝ってるんじゃないでしょうか。せめて6割以下に抑えないと、追跡者チームでやるときが虚無になります。というか、追跡者側の、ハンド使用回数制限って必要ですかね常に A ボタン連打しながら追いかけてるくらいでちょうどいいんじゃないですかね それだと強すぎるというなら、ハンドが届く範囲を狭くするとか。あとは、追跡者チームの戦利眼をもっと強くして、動的に位置がわかるようにするとか。でも、3人チームより5人チームの方を勝ちやすくした方が、全体の幸福度は高まるのも事実です。だとすると、今のままでも良いのかもしれません。などと五択を垂れ流しているうちに、プリズムの分のポイントが溜まりました。あとは錬金石とかを取る感じですね。